あ あ, あ, あんた誰の許しを得てこんなところ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 しー 怪我してあ<笑>すごい熱ご飯食べたおかゆでも作ろうかううん、うん、お腹空いてない空いてなくても食べなきゃダメだよキッチン借りるねいいってそれよりうん他に食べたいものがあるなら買ってくる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 お願いなんだけどうんあのねバイトのことなんだけどまだ休むって言って。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 からら世界が暮らすもんねバイト行ってくれるならそれでもいいから、えー、それでもダメなんでよケチ嫌なものは嫌なもん楽しいよかわいい制服だって着れるし制服は可愛いけどそれって人前に出るのはいや。すぐ慣れるよ私人前で笑ったりとかできないもん 私だってできなかったよでもすぐ慣れてできても世界はもともとできる方だと思ってた刹那ももともとできる方だよ信じてる信じててもダメそうー う, ーうちのお母さんだって困ってるんだよ助けなくちゃとか思わないの気の毒には思うけどでもダメそんなあっ そそうだそうだだ、あのねお店のメニュー食べ放題だよほら前に行った時一緒に食べたラディッシュパフェって覚えてるキュウイとバニラアイスが山盛りなそんなの食べてると世界太るよた、食べてないも ん, うーんそういえばちょっと二の腕がえっ、ー、もう触らないで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 海の方が伊藤を意識してるんじゃないの知ってないよ刹なのためだもんどうだか伊藤の家って近いんだ どうかなあわた気かでもうろうとしててわかんないやうわかんないからつい電話でくちばしっちゃうかももしかしたら刹那がいとわかったん行けばいいんでしょやった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 ふ<笑>ぅ伊藤どうした加藤えっと、どうってこともないんだけど伊藤はこれから用事母さんとイタルが出かけたから釣ることもないし、今日は釣り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 あ伊藤は夏休みどうするか考えてる夏休みねいい思い出が作りたいな思い出って具体的に何か考えてるわけじゃないって新しいことが始まったり何か出会いがあったりとか昔のことなんて忘れて<笑>中学の時はすさんでたしなそっかじゃあな うん。 入り発見 よ, よろしくお願いします私はノアンでこっちがオルハ私は清浦また店長の知り合いこの間の世界ちゃんは店長の娘だからいいとしてさあなたも親戚か何かここのバイトすごい倍率で骨もなく入るのって大変なのよ 知ってるいいえまああたしらはコネなしの実力で入ったんだけどねはあそれなのに実力見せてもらおうじゃないのへへ<笑>期待してるってことで頑張ってねあううん くださいなえっと同じやつだよ同じやつ分かんないのもうダメなお姉さんだねほら伝票見なくちゃあうんえっと飲み物オレンジエイドだよ えっあっはいうーん次は重さの同じ2つのコップ AB2 追加いいかしらあっはいメニューをお持ちしますいいわこの子にパフェをお願いあっはいパフェですね オレンジエイじゃなくてパフェだっけパフェあ、ね、パフェはは頼んだからちゃんと言うこと聞くのよ。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 頑張ってみます<笑>頑張ってねあはい早速来たかな行ってきますはいはーい緊張しないようにね物はいいようでしょノアって優しそうなふりして本当にだよねえへへそうかなあい、いらっしゃいませた、ラディッシュへようこそ 一名ね。後で仲間食っから。テーブル、よろしく。はい。テーブル席にご案内。えっと、します。へえー、なに新人さんあ、はい。<笑>いいねー。優しくて。緊張してんだ。はあ、頑張ってね。あオープンプラスの方空いてるみたいだけど、そっちいい ね、これ、超楽しいスポット知ってるんだけどな結構ですご案内しますはいはいところで君なんて名前え下の名前なんて名ごご案内しますはあナンパなら海でしろっていうのすみません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 って顔に書いてあるわよ人前で合ってると思うけどおだててももうやらないですえー、世界が寝込んだから代役できただけですから明日には世界もちゃんと来させますそう 閉めるんですよね。え、お疲れ様。ありがとう。 近いいらしいよほら伊藤ってせつなを入学式の時に助けてくれたりしてさ前に私に待ち受け用のおメを送って覚えているってもしかしたら店に来るかもしれないし来なくても行き帰りで会えちゃうかもしれないしそうしたらちょっと仲良くなれちゃうかも。 多。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 映るから治るまで来ちゃダメだからね》えでも大丈夫お母さんに買い置き買っておいてもらうからでももしも刹那に映ったりしたら私世界他の人にバイト頼まなくちゃいけなくなっちゃうんだよ<笑>それが理由かいうん<笑>もうそれだけ元気なら》 おたふく風邪もすぐに治っちゃうね。頑張るよ。ねえ、世界。 下からに備えて帰って寝るねそれじゃあお大事に頑張ってねおやすみ清浦だよな光さして よし 「うーたんすまえにかえらなきゃそうそわしてる」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 クラスのやつの名前なんて全然覚えられない方だけどさあれでキーラは妙に印象強かったからかなそうそれでなんでここにいるんだあ海水浴か違うよじゃあバイトバイトうんへえまあ夏の間はこの辺バイト多いもんな海の家とかか そそんなとこそっか俺もバイトしたいな私が行ったとこなら紹介できると思う<笑>いいよしたいけどできないっていうかするとしても来年とかかなどうしてほらこいつうんいと今年の夏はこいつと遊ぶ約束してるからうんえっとまあ こいつはね、俺の妹だよ。可愛 い, い。だろ。<笑>どうした？いたる。いたね。ペコペコか。か、うん。そっか。キオラ、それじゃあ俺ら帰るわ。うん。 夏休み中は大抵この浜にいるからさ空いてたら遊びに来いよバイトはいつもこの時間に終わるんだろう俺はいつもはもうちょっと浜にいるし シャませうはあ、お疲れ様ま お, おばさんじゃなくてここでは店長でしょすみません 店長うんよろしいところではいやっぱり苦手そうねはいでもだんだん良くなってると思うしそうでしょうかそうよだから頑張ってうん頑張りますほらまたお客さんせっちゃんお願いはい 何かしら い, い, いえいらっしゃいませお一人様ですかもう一人来るから二人あはいじゃあお煙草はタバコはテラスの席いいわねあちょっとうんご注文が決まりましたらお呼びください そうねちょっとうんはい今のお客さんうんオーダー待ちそうじゃなくて気をつけなよ気をつけるってあいついつも私らに難癖つけていびり倒すのが趣味でこの店に来るんだ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 他に何の用事であなたを呼ぶ必要があるのはあすみません申し訳ありませんでしょう申し訳ありませんはあそれでいいかしらはいえー、っとまずはこのリコッタチーズケーキはいリコッタチーズケーキをお一つですねこれは どんなケーキなのかしらえっとチーズを使ったケーキじゃないかとないかといえチーズのケーキですえじゃあこのリコッタっていうのは何わかりませんリコッタっていうのはねチーズを取った後の乳製から作った脂肪分の少ないチーズよそうなんですかはあ お客様に出す料理が何なのかも分からないで出してるのね申し訳ありませんまあいいわじゃあリコッタチーズケーキにダージリンうんここのダージリンってセカンドフラッシュじゃなくてオータムナルなのよねふサワーサップフレーバーティーであとこのリコッタチーズケーキにかかってるのライムハニーよね悪いんだけど 他のものもに変えてくださるはあ確かブラックカラントのジャムを使ったメニューがあったわねあれでいいわじゃあお願いねえっとサワーサップフレーバーティーとリコッタチーズケーキケーキのライムハニーはジャムに変えるですね頼りないわねほら行きなさいはい オーダーダ入りましたねねどうだったえっとリコッタチーズケーキと紅茶がサワーサップフレーパーうわまたマイナーなものばっかりどうしてただの紅茶とチーズケーキじゃダメなんだかライムハニーって何ですかハチミツの種類でそういうのがあるらしいよこの間あそうそう この間もライムハニーは嫌だから変えてくるって怒られたようわじゃあブラックカラントってえー、っとなんだっけどうかした店長ブラックカラントって何ですかブラックカラントはカシスほら黒くて小さな粒でアイスクリームにのせたりしてるでしょ ああ、あれですかそれがどうかした清浦さんが受けたオーダーがうんライムハニーをブラックパラントにねうんじゃあそうしておくわねはいすぐできるから持っていってねわかりましたまあ、これで分かったでしょあのお客さんに当たったら大変なんだよねうーん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 思うだけで、うん、まああのいびりを前にしても同じように思っていられればいいけどうぅそれはサワーサップフレーバーティーとリコッタチーズケーキ12番さんね待、ま、っ早っじゃああとは任せたねああうん、は, はい お待たせしましたそうありがとう今日は早いのねうんははい何文句あるって顔してるわよえち違います違わないわよ仏頂面して気に食わないって顔そうじゃないです自分が至らないのを自覚しなさいはい じゃなくていいわ。失礼しました。はあ。お疲れ様。疲れました。大変だったみたいね。まあ。ったく。こちトラ素人なんだから、手こねんしろって。ね。そういうの。お客さんには通じないですし。 そうかな。そうですよ。バイトでもちゃんとしないと。じゃ、今度からあのお客さん来たら任せちゃおう。<笑>うあ、い、いらっしゃいませ。やっほー。あれ、せつなじゃん。光、やっぱせつなも一緒にバイトする。 がね、いつもみたく「一人じゃ心細い」とか言って無理やり引っ張られたんでしょ世界らしいよねちょっと違うそうなの世界、今おたふく風邪で寝てるのおたふく風邪あれって子供しかかからないんじゃなかったっけだと思ったんだけどおたふく風邪か子供がかかる病気になるなんて世界らしい 中身子供だから言えてる<笑>光ハ今なら変わってくれない私うん無理無理へえ今そうじゃん私だってバイトあるんだよバイトをしてるんだと言ってもうちの店ねああ洋菓子屋さんだっけそうだからバイトっていうか 親の手伝いみたいなもんなんだけどそっかさすがにお菓子作りは手伝えないからレジとかねうちのすぐ近所に大きな病院があってさお見舞いのお客さんがいっぱい来るから大変だよ う, うー何バイト嫌なのどうしてもってわけじゃないけど接客業はつらいかな セッツの別に人見知りする方じゃないじゃんするよええー、クラスインなのに全然物おじしないように見えるけどなここでクラスインみたく高圧的にお店を仕切ったら大変じゃんそれもそうだよね<笑>、はあ、はあそんなに辛いんださっきも怖いお客さんがいてね 頑張れ頑張れうんじゃあえー、っとお席にご案内します、うんその調子その調子お疲れ様お疲れお疲れ様でしたはあさあ閉めちゃうわよはい っあのね私やっぱりああごめんまた今度かけて。 いやピオーラが来るとは思わなかったし。 俺、今から帰るところだったんだけど清ラは私も帰り道だからふんそっかうんじゃあ帰ろうぜはあうんはあどうかしたえどどうもしない嘘だええ顔に書いてあるぞ 悩んでるってえうわマジ悩んでる う, う当てずっぽうだったんだけど<笑>まあいいか何悩みってな何でもないふフ<笑>ちょうど俺暇だし聞いてやるよだから悩みなんてないなかったらあんなに驚かないってうん そうかな悩みがあるって当てた俺には何か宿ってるような気がするぞもう一つ当ててみるかうんリばり清浦の悩みとはバイトをクビになったならないってそうか怪しいぞどんなことすれば2日目でクビになるんだか例えば店長を蹴り殺すとかうわっ お前殺人者なするか違うのか違うじゃあ彼氏に振られてきたないないってあそっかいないのか、うん、まあ清浦もあと10年もすれば立派に育って男どもが寄ってくるようにれいって いきなりけんなよ伊藤が失礼なことを言うのが悪いへいへい悪うございました伊藤はいるえ、ま、彼女俺？俺はいるよそうなんだまネ、あ、ね学校じゃ全然そんなふうに見えなかったえ学校の外のやつなんだね 信じてないな、うん、俺の付き合ってる子は後輩なんだよ中学の頃ねだから清浦が知らないのも当然というか、うん、あれ先輩先輩カレン たく、しょうがないな、カレンはで、どうしたんだよいつもの二人は別行動かうん、今はお使いだもん、お醤油買うのそっかねえねえ、先輩、買い物行くの、付き合って行くか、バカへ先輩、カレンに冷たい冷たくないいいもん、一人で寂しくお醤油買うから 醤油一つで寂しくなるなよ。<笑>そうだね。彼女。ええー。ま馬鹿。何言ってんだよ。さっき言ってた付き合ってる後輩ってこの子のことだ。ち違う。先輩。違う？そうなんですか。い, いや。そうだ。先輩。 そ, りゃあよかったそれじゃあ人の邪魔しちゃいけないから帰るうもうちょっといいだろうううん帰るそっかじゃあまたなさよなら でもこのところ毎日海岸道路の方を見上げてるし何かあるの何でもないって嘘だどうせ可愛いい子いないかなーなんて探してるんでしょう<笑>違うって先輩は私の彼なんだからね浮気禁止はいはい今日は他の女の子探したからキスしてあげないおいおい まったく困ったお兄ちゃんでっちゅねー。でっ